今月のフレッシュマンは阿蘇市内の牧にありますワキ一丁家にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずお名前と年齢を教えてください。はい、永田アリサです。19歳です。19歳、はいえっと。永田さんはどちらご出身ですか。阿蘇は宮地です。宮地なんですね、はいえー。永田さんはこちらにお勤めになって、はい、もうどれぐらいが経ちますか。もうすぐで1年になります。もうすぐ1年。はい じゃあ高校卒業後こちらに、ねはい、普段はどんなお仕事をされてるんでしょう。うん、受付の事務をしています。ど、はい、んなところが楽しかったり難しかったり。<笑>最近患者さんがあの話しかけてくださって、うんうんうん、なんか世間話とかしてる時が、うん、なんか楽しい。<笑><笑>最初はだいぶ緊張されたんでしょう、はい。しました。もうじゃあだいぶ患者さんとも。 そうですね近くなったというか、はいうん、あの受付業務とかの何か難しいところって何か気をつけていることとかありまますすすか笑顔で対応することを気を気つけています、うん、じゃあちょっと個人的なこともお伺いしたいんですが、はいまあね、まだ19歳ということで<笑>結婚願望とかはそんなに<笑>、はい、今はないですまずないですね。はい までもゆくゆくは何歳ぐらいまでとか理想あります？理想、あ二十五歳ぐらいです か, から<笑>、はい。じゃあもし、えー、理想の人と出会って、あそしてデートするならどこかおすすめのところってありますか？中町通りとかに行きたいですね。いいですよね。はい、こう街巡り、はい、歩きながらデートはいいですね。はいえー、では。 最後にですねこちらのカメラに向かって、はい、お勤め先の PR をお願いしますあはいあ、はい、えっとい健康が第一ですが何か不安がある際は早めに来ていただき優しい先生とスタッフで対応させていただきます ございましたありがとうございました、えー、ではですね最後実はこのコーナー決めポーズがあるんですが<笑>一緒にしていただいていいですか、ね、<笑>はい、はい、じゃあ永田さんは左目でこうピース で,、はい、でせーのフレッシュマンでカメラポーズでお願いします<笑>、はいはいえー、今月の「フレッシュマンは」は阿蘇市内の巻にあります脇長官にお勤めの永田さんをご紹介しましたいきますせーの<笑>フレッシュマン<笑>